はい、こんな感じでかっプロキーの忘れました。 まあ、じゃあちょっともうエプロン着ながらやろうかな今日はということでですね今回はですね至高のですね納豆パスタ納豆パスタって皆さん食べる方食べるけど食べない方全然食べないんじゃないかなっていうぐらい知るそう知るっていう食べ方なのかなと思うんですけどもこれねもう僕は最高にうまい納豆パスタこの間作っちゃったんで過去イチですね納豆パスタしかもね材料めっちゃ少なくて済むんですよマジ楽なのにパスタ専門店レベルでございますはい、えー、なんで今回は至高の納豆パスタやっていきたいと思います リュウジのバズレシピ材料紹介を決めたいと思いますまずパスタ えっと、5分茹での、僕、いつも使ってるの、ママーです。はい。今回はね、あの、至高のペペロンチーノと同じように、一つの鍋だけでやっていくので、ママーみたいな、テフロン大福製法の麺のがいいです。はい。つ製法の麺のがいいです。はい。あの、テフロンダイスって麺つるつるのがいの、やつねこれがね、表面ザラザラのやつだと、かなりね、海苔っぽくなっちゃうんですよね。あの、米具が溶け出しすぎて。なんで、できればママーとかね、あと、バリラでも美味しいです。はい。バリラとかの、えっと、つるつるのパスタ使ってください。はい。あと、納豆。これ、か部納豆ですね。あの僕がいつも使ってる もしくは引き割りでも美味しいですあのパスタによりよく絡んだ方がいいっていう方は引き割りを使っていただいてもいいですけどまあ小粒の方がみんな買うと思うので小粒ねであとバターあと小ネギあと調味料は概要欄に書いてありますの、ね、でそちらチェックしてみてくださいまあ一応言っとくと醤油味の素塩あと海苔だけです はいそれではですね今回試行ットパスタをやっていくために、えー、何が必要かっていうとやっぱですね自らを試行にしていくことが大事でさテンションを上げないともう虚無シリーズ見ましたかあの小っこいだねおっさんがやってるやつ何なんだもうねもうテンション低すぎてね誰もチャンネル登録してくんないんですよだからもうこうやってテンション上げてってねガンガンやっていきたいいかないといけないと思いましてじゃあもうガンガンやっていくぞガンガン ダダバヒブリにしようかなダバダヒブ リ, なダダヒブリ。なんかちょっと勝さんを思い出すのすごいよ勝さんということで自ら試行にしていきますテンション上げてるぞーおうということでやっていきたいと思います はい、じゃあ今日はね包丁で切るもんなんもないのではい、あのネギがねこういうパックのネギじゃない方はネギだけ切っといてくださいね長ネギでもいいですよで、まずフライパンに水200あに、水ね 320cc 入れていきますまず沸かしますこの鍋はちっちゃい鍋にしてくださいねこれねはいあの、ちっちゃい鍋の方が水かさが増してですねより効率よく麺がゆだることができますんで1人前だとこれぐらいの鍋 えー、2人前作るんであればもうちょっと大きめの鍋で水少し減らしてください2倍量よりこういうねあのー、なんか一緒に煮込んパスは僕ペペロンチーノもやったんですけども2倍量とか3倍量とか作るの時は水をね結構減らしてくださいなんでかっていうと水は多くなってんのにこの火の火力は変わらないじゃないですかなんで沸かすお湯が少なければ少ないほど早く蒸発するんでということなんです今回はリゾッタータっていう手法をしていきますねはい麺と一緒に煮るだから、えー、深い鍋で煮るんではない なくて一緒に麺をこの鍋で一つで茹でていくで茹だった後にはもう水気ほとんど残ってないっていう状態にしていきますね煮汁がすっごく麺に絡むんですごく濃厚になりますそして、えー、今回納豆小粒じゃないですか小粒納豆とパスタを絡ませるときにこのとロッとした煮汁が納豆と絡み合ってめちゃくちゃいいハーモニーを出すんですよもうこれでやってくださいはい、えー、と別鍋で茹でないでくださいね至高の納豆パスタこの茹で方でやるんですよ ででも沸いていきましたね沸いてきたらここに味付けしていくんですけども普通パスタ茹でるとき塩入れるじゃないですかこのシコナットパスタは塩も入れるんですけど少し醤油です塩分の代わりに塩の代わりに醤油を小さじ2杯入れますこれ非常に重要です塩もねちょっと入れます とつまみぐらい、はい、で、これをなんで入れるかっていうとパスタを 煮, 煮込んでいくときにパスタ自体にこの醤油の味が絡むんですよねなのでどんどんどんどんこの、えー、醤油液で茹でていくことによってパスタに確かな味がつきますここにしょうだけだとうまみが足りないのでグルタミン酸味の素ですね四振りしますはい、このねだし醤油の汁みたいなもので煮ていくんですねで 中火にしていただいて沸いたら中火にしていただいてこんな感じでねじった後にこんな感じでね押 し, なが 押, し押しながらそうするとどういうことになるかっていうとどんどんどんどんどんどんどんですね先端が柔らかくなってってちっちゃい鍋だと先っぽがね全部入んないんですよかぐーっとしていくとはいこんな感じでまとまります、はい そうなっっちゃったらもうこうやって全部入れてでこれで煮ていきますで大体このパスタのえ茹で時間の5分なんで5分目指して中火で煮ていきますでこれ、ね、煮方が分かんないっていう方もいるんでね1分ごとにね解説しながらやっていくんですまず1分ねこれで茹でていきます要は最終的には5分後に煮汁がなくなってる状態を作り出しますこれでパスタから出る小麦粉が全部この煮汁に行きます なんで、えー、出来上がったパスタはものすごいねもう醤油のソースがすっごいとろっと絡まった最高の極上の和風パスタになってますそしたらもう煮てってる間にこれね納豆ね、えー、付属のタレとからし入れて混ぜといてくださいまあこれはみんな食べてるかわ分かるでしょ普通に混ぜるんですよあとよーくよーく混ぜといてくださいねはいあとでパスタにのっけますから今回ね付属のタレも、ね、しっかり使っていきますよ はい、じゃあもう納豆の下ごしらえは終わりでまあ1分経ったかな1分経ったら麺はねこうやって柔らかくなってって場合によってはなんか汁多いなと思ったらこれ煮詰めてくださいで汁少ないなと思ったら水足していいんでね5分後にちょうど煮汁がいい感じになくなるぐらいまでゆでていきます これはねもうねあのお酒のコンロによってね火力とかも違うしあのフライパンの材質とかでも違ってくるんでねでも大体5分ぐらいちょっと強めの中火で5分ぐらいで、えー、と大体この煮汁がなくなるはずですパスタってねゆ、えー、で上がりの直前で急激にこの水分を吸っていくんでこのね水分を吸わせて煮汁を濃くするっていうのが非常に大事なんですでしかも洗い物 普段より少ないでしょ、ね、フライパン使わないですからねこれねはい鍋1個出てきますよワンパンですであと1分半なんですけどもこれねちょっとやっぱ煮汁が今回多かったんで1分半ぐらいからちょっとね強火にしていきます水分なくなったら水足しちゃえばいいだけの話なんで、はい、そんな難しく考える必要はありません全体がゆだるようにやってくださいねこれねあと残り1分ですね今ねかなり強めの火にしてます僕はい えー、と、じゃあね、5分経ったのがこちらです煮汁もうほとんどないですね見てくださいこれ 煮, 煮汁ほぼないですねはい大体ねほんとに大さじ1ぐらい大さじ1か2ぐらい残るぐらいですねになったらバターをバターと入れますはいこれで混ぜていきますバターと納豆って非常に相性がいいんでねはい、バター醤油の、えー、パスタを作っていきますで全体混ぜてはいもうそしたらねこれねほぼ完成煮汁の感じわかりますほとんどないですねこれね でも煮汁が濃くて麺に全部絡まってますそしたらここに全部入れるそしたら醤油パスタできましたねでここに納豆かけていきます 納豆かけるとね納豆菌が死んじゃうっていう方いらっしゃいますけどそれは間違いですね納豆菌は生きてますあ納豆菌切りって酵素が死ぬんですね酵素が1つだけ死ぬだけなんで納豆は他にたくさん栄養素があるんでいろんなバリエーションを持って納豆は納豆自体を食べた方がいいです、はい、日本人はもったいない精神がねすごくあるんでね熱絶対通しちゃダメみたいな感じの方いるんですけども野菜も茹でれば栄養素なくなりますなんで僕はいろんな調理法で納豆は食べてった方がいいと思います で、納豆かけたらもう最後にこれね海苔海苔も、ままあ、好きなだけかけてくださいはいもう最初パラッと後でねお祈りしてもいいんでねもう簡単でしょこれはい四股な納豆パスタ完成でございますはいそれではできまし た, い た, だきた い, いただきますこれね全部絡めてくださいよ全部絡めてあー、まあうまそうですねこれ最高だもうね 出来上がった匂いで分かると思います皆さん美味しいのがあいただきますうまっ間違いなく僕の中で最強の納豆バターですバター醤油のねソースが絡まったこの麺が非常にこの納豆と合いますね でこの納豆がねすっごく麺に絡まるんですよこれはあの小麦が溶け出したゆで汁がですね全体をまとめ上げてくれてるから一体感があるんですねうまい海苔はねもっとかけてもいいですね好みですけどもパーっとかけちゃっていいですはいこれは達也だな納豆大好き人間はいばいよし乾ばいいもうちょっとじゃあ納豆大好き人間召し上がってくださいありがとうございますいただきますはいいただきますじゃあ召し上がってください そうです。まだろ。これやばいね。これうまいじゃん。<笑>うまい。パスタだからそのバター絡めるとね。うん、で醤油ベースのあの和風パスタにただただ納豆トのかけただけなんだけど。いやバターもこのなんていうんだろう濃くみたいなのもあるし最初醤油入れてその後このナット醤油入ってたから、うんうん、まあタレか。うん ぽいのかなと思ったんだけど、うん、めちゃゃくちちうまいちょうどいいでしょょちうう ど, いいちょうどいいのよこれね納豆のタレだけだとねちょっとあのパンチが利かなかったりとか調和が取れてなかったりするんだけどこれうまいでしょこれうまいのよ納豆パスタこれうまこれもうこれ作った時に震えたこれすごいこれはうまいとちょっとねブラックか少し 振, 振ってくださいおおうまい うん、ブラックペッパーうまいね。うん、ま、うまい。本当にうま い, い。うん、本当にうまいこれ。味が完璧、最高です、本当に。これはもう、絶対家でやる わ,、うん、ンンでるわ。ワンパンで作れる、ワンパンで作れる。ワンパンで作れるかな確かに最高。うん。喜び方がもう全然違う。<笑><笑>本当に美味しいです。ありがとうございます。 ちゃんと作ってくださいはいということでですねまあ僕のパスタランキングの中ではかなり上位に来ましたねそれぐらい美味しい納豆パスタなんでまあもうねこれねいつもご飯で、ね、食べてる方が大半だと思うんですけども納豆パスタのこの可能性もう絶対に、ね、知っていただきたいこれね2食に1回がこの納豆パスタになりますよ納豆が大好きな皆さんなのでぜひこちら試してみてくださいすごいよまさにさ マイナーじゃねえ俺とい同い年のやつはみんな知ってるよ<笑>絶対知ってるみんなジャガーさんかもしんねえけど<笑>俺はマサミさんなんだ<笑>セクシーコマンドなんだよ